えー、2日間ですね、大変温か く, 暖かく、えー、迎え入れてくださいまして本当にありがとうございました、えー、今から踊ります作品はです、ね「でカムクラという、えー、タイトルでございまして私たちちょうどこの、えー、今年でですね10周年を迎えるにあたりましてこれまでの感謝の気持ちであるですとかどこよりもかっこよくありたいオンリーワンでありたい勝ちたいであるだとかいろんな気持ちの結晶である作品でございますそしてさらに今後に向けてというところで これから先も全国各地に花開くこのよさこいという文化そして各地にあるチームさんたくさん発展していけるようにという願いも込めて作りました皆さんにもそんな気持ちが届きますように、えー、思い出が残りますように、えー、演武をご披露させていただきますどうぞ皆様よろしくお願いいたします マグラ終わりを照らす新しきしるべ名古屋を彩る ひなかじこうしゃ もう。 温かいご声援をいただきまして、ありがとうございましたありがとうございま し, あ り, いましありがとうございます